こんにちは。今日ご紹介するのは、こちらのセブンティーマイと言います。シャオミというと、皆さんお分かりの方もいらっしゃるかもしれないんですが、スマートフォンやスマートウォッチ等を出しているメーカーのドライブレコーダーになります。こちらのドライブレコーダーはフロントカメラのみのドライブレコーダーになるんですけれども、 非常にクオリティの高いドライブレコーダーになりますので、クオリティの高い内訳についてを今回はご紹介をしていこうと思います。まずこちらの定番となりますが、パッケージ、まず見ていただこうと思います。こういったパッケージになってまして、非常に箱を見るだけでもかなりクオリティの 高い商品であるということが伺えるような、まあそういったデザインの箱になっておりますで。今回ご紹介するのはこちら、これオプションになるんですけれども、見ていただくと GPS モジュール、こちらがこの商品に関してはオプションになっています。さらに高圧ケーブルがあるんですが、 そちらの方もオプションになっているんですが、まあそれらをすべて取り付けた構成でご紹介をしていこうと思いますで。非常に質感が高いという、まず内訳として、まあ特徴にもなってくるわけなんですけれども、まずこの見た目が非常に安っぽさがなくて、しっかりとエッジを際立たせているような感じのデザインになっているので、すごく 後付け感が少ない、純正に匹敵するようなクオリティのあるドライブレコーダーであるということで、外観が非常に綺麗であるというのが一つ大きな特徴になるかと思います。二つ目は何かと言いますと、今、接続するんですけれども、今、アプリを接続しているんですけれども、すぐに接続が 可能であるということになります。意外と中国製のドライブレコーダーで、いまいちなドライブレコーダーって結構アプリにつなげたりするときでもすぐにこうつながってくれなかったり、つながってくれたりつながってくれなかったりっていうようなことがあったりすると思うんですけれども、これはそれが非常に少ないです。まあ、もう一度今これ デバイス見せ続にしましたけども、もう一度入れてみます。完全にじゃあ、切った状態でもう一度立ち上げてみたいと思います。一回立ち上げます。で、デバイス。こんな感じですぐに立ち上がってくれるっていうのがすごくいいですし、 かつ、アルバム見れたりするんですけれども、こちらを、すぐにこうやってサムネイルが送り出されるということになります。意外とそういった、意外とこういった基本性能がいまいちなドライブレコーダーっていうのが結構あると思うんですが、これはそれが非常に少ないです。 でこちらは今、駐車監視の時のサムネですけれども、こういう感じで非常に素早くパッと映し出してくれるので、すぐに見ることが可能です。タイムラプスも当然撮っておりまして、これは後付けの、これはオプションの高圧ケーブルが必要になるんですけれども、 タイムラプスを使うことによって、このような形で、駐車地でも撮影することが可能ということになります。三つ目は、今お話しした通りなんですけれども、駐車監視。もう一度アルバム開きますが、まあこれ、黒くなっているところはあると思うんですけれども、今、 こんな感じで雨降ってることなんですけど、これ今21時11分なんですが、駐車監視、これ今私入れてるんです。で、通常のドライブレコーダーって、まず車、朝、起動しようと思って、パワーボタンを入れると、大体バッテリーが切れてる可能性というのがあります。セブンティーマイのこのドライブレコーダーも、高圧ケーブル今回使ったんですけれども、これは、 バッテリーが上がらない仕様のものにちゃんとなっています。そこも非常にクオリティの高いなって思わせる、思わせる部分になります。ちなみに駐車監視ですけど、アプリの右上の部分を押していただくと、ここに駐車監視、車が衝突すると録音が開始されます。高感度、中感度、低感度、オフということで設定が できますでもう一つは同時にタイムラプスオン・オフの設定ができますで。時間の設定はないんですけれども、それでもバッテリーが上がらず、しっかりと車を駐車場で夜間とかでも止めているときでも、ちゃんと録画してくれるということで、そういったところはすごく長けてるなと。 クオリティが高いなという部分になるかと思います。それから最後にドライブレコーダーの中でも非常に重要な要素と言われる部分が解像度になりますで。解像度も非常にクオリティが非常に高いものになっておりまして 1080p のフル HD なんですけれどもこれは 3D ノイズ除去技術それから WDR 機能というものがついておりまして昼夜問わず非常にくっきりと鮮明に映し出してくれるというのが大きな特徴になっていますそれを収録した動画でご紹介をしていきたいと思いますこの道非常に暗くて濃度なんですけれどもこういった街灯が非常に少ない場所であっても対向車も非常に くっきりと鮮明に収録できますし、かつ白飛び、黒潰れ等も少ないですし、ライトを見ていただくとわかるんですけれども、こう全くもう見たままに近い状態で点灯しているのがお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですが、それぐらい高精細に映ってくれるということで、非常にこの WDR 機能というのも働いていますし、夜になりますとノイズが乗るんですけれども、そういったノイズ自体もこう暗いところにノイズが乗りやすくなるんですが、そういったことも一切なくて、くっきりと収録してくれるというところが、このセブンティーマイのクオリティの高い特徴になってくるかなと思います。 まあ、昼間の動画も、先ほど夜の動画をお見せしたんですけれども、全く引きを取らないというか、夜の動画が非常に高画質で高精細だったのに対して、昼間の動画は全く見劣りしない。昼間の動画も非常に高画質で高精細なんですけれども、昼夜問わず、動画の画質が全く引きを取らないというところが、非常にこのセブンティーマイの 時間の高さになってくるのかなということがお分かりいただけるのではないかなと思います。最後にタイムラプスがどのような形で収録されるのかというのをお見せしていきたいと思います。タイムラプスも同様でして非常に高画質で高精細で今、駐車場でどういったことが起きているのかということが非常によくわかりますし 何かあったときに証拠画像として捉えるということができますので、まあ、安心感がないよりは安心感が高いのではないかなと思います。強いて言うならばやはりリアカメラがあると非常にいいと思うんですけれどもこれはライトというものなんですが上位機種になってきますとリアカメラも設定されているドライブレコーダーもありますので、まあ、そちらの方も見ていただければなと思います。 今回はこちらの Xiaomi からリリースされておりますセブンィーマイブランドのドライブレコーダー。こちらのご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また当チャンネルでは車及よびカー用品のレビューを 行っておりますので、興味のある方はそちらの方もぜひご 覧, にご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。